トンプソンハウスやってきました。ネア謎に上に上がって、降りてくー。やっぱり破滅あるねー。僕探しに行ってくるね。お、レースかさっきのネアが切られてる。 ごめんよー、まだ破滅見つかってないこれは発電機回しちゃった方がいいのかな あ, あいたあっさり見つかっちゃった 透明化解除した後、と、音と赤い光消えるアドオンついてるね。<音声>あっ、すぐやられてくー。ほんと申し訳ない。ああ やられるとき、だいたいフック前あの時のネアありがとう。回復までありがとう。ネアについていこう発電機。 奥の右側にあるねおっとなんかいたあれ代わりにネアがいなくなった破滅の存在忘れてたレース来たーお仲間さんナイス あ ネ, アネアの発電機引き継ぐかあれ セメントされた早く発電機回さなきゃ真横にいるーああ、まずい。 ないクローデットごめんごめん、通っちゃった。 運転したなら板バンバン使ってもいいかな クローデットが僕のためにありがとう。もう逃げ場がないよ。 ありました。あ、メメントじゃない。さすがに厳しいかな。 えっと、ごめんダメだったそっちのゲート開いてるよね ーッドは無事でよかった僕バレちゃうかなおおこれはバレてないさあ始まりましたハイずリ一人レーススタートですレースは右のゲート付近が気になって仕方ないご様子その間にハッチカモウ一つのゲートを探したい僕ことスミス金がなるたびにドキドキが止まりません順調にホック前進を決めていくが ゴールが見えません。一体どこへ向かっているのか。クエンティン・スミス。それでも希望を捨てずに進んでいく。僕が発狂は脱出ゲートを見つけるのが先か。レースが這いずりの僕を見つけるのが先か。もう僕は這いずりすぎて泥まみれだだ。おーあれは脱出ゲート。あと少しだが這いずりスミス。この距離はまだ油断できない。レースはコッ前全身でゲート目前の僕に気づくのでしょうか。もうゲートは目前だ脱出まで。あと少し。心音なしチャンスだスミス。頑張れ僕。あともう少しだー。 心音これはギリか逃げれるのかもう僕は前しか見ない後ろは振り向かないゴール諦めない心を。